こんにちは、島村うずきです今度、私とさえちゃんそれにももかちゃんとチャリティーライブのメイン曲を歌うことになったんですでもなんだか私たちの歌を聴きたくないって子もいるみたいで私たちには何ができるんでしょう冬の寒さを乗り越える元気をたくさんの人に届けるためにそして 一緒に笑い合えるように願いを込めて歌います楽しみにしていてくださいねおはようさん小早川さえどす新しいお仕事が決まりましたさかお知らせします今回うちらは病院で開かれるチャリティーイベントでステージに立つことになりました 患者んやスタッフ班んを応援する大事なお役目だぜ心込めたうちらの歌ホワイトアゲインで辛い時にも寄り添えるようなぬくもりを届けますさかいよろしゅうお頼のもうします小早川サはドスど 島村うずきですもうすぐ春やけどまだまだ寒い日が続くなそんな時には私たちの歌で元気になってほしいです凍えてしもた心にもこのぬくもりが伝わるように思いを込めた妖精たちの歌「ホワイトアゲイン」どうぞお楽しみに お疲れ様ですみんなももう来てたんですねうずきはおはようさんですみんな今日は張り切っておはやいお月だす<笑>新しいお仕事のお話をいただけるとのことですしどんなお仕事になるか楽しみですわでも 肝心なプロデューサーさんがいなくて早く来すぎたでしょうかここでお仕事してるって思ってたけどどっかに出かけてるのかうんあちょうどプロデューサーから連絡が来てるみたいだぞまあ本当ですわね。 前の予定が少し長引いてしまって戻るのが少し遅れると少しくらいならこのままみんなで待っていましょうかほなお茶でもいただきながらみんなでのんびりしまひょプロデューサーさんそろそろ戻るって温かいお茶 プロデューサーサさんの分も用意しておきましょうまだまだ寒い季節ですからいろんなところに行くのも大変ですよねどこに出かけてたんでしょうそれならこっちのスケジュール表に書いてあるんじゃないかえー、っとあったあった今日の予定はプロデューサー病院 倒れて運ばれたとかプロデューサーさん大丈夫でしょうかそないなことは予定に書いてはるなら急な事情やのって前々から決まってはったことですやろあーそっかびっくりしましたそれなら健康診断とか受けてるのかなきっと そ, うですわね、それで先生とのお話が長くなっているとかでま待ってくださいそれはそれで大変じゃないですかどこか悪い結果だったとかどどうしましょう私たちにも何かできることはうわプロデューサー大丈夫か 痛いとところかかないかいつもお忙しいのはわかりますけれどもっとご自身を大切にしてくださいましななんだ前の予定って病院の人と打ち合わせしてたのか。 へえへへ、早とっきりしちゃいましたでも何事もなくてよかったですこれもみなはんがプロデューサー班を第一に思ってる証拠やと思いますべ別にそこまで心配はしてないからなそれよりほらお仕事の話だろ 病院で開かれるチャリティーイベントか冬の寒さも和らぐ妖精たちのぬくもりロ<笑>マンチックですまさに大役ですわね怪我や病気に向けない元気を 皆様に届けましょう冬の寒さも気にならんくなるくらい暖かい気持ちになってもらいまひょうチャリティーイベント長い間入院している人とかがお客さんになるんですよねうずきさんどうしましたのその 大事なお仕事だなって改めて思って今回だけがそうってわけじゃないですけどほらプロデューサーさんが「病院」って聞いただけでみんなすごく心配しちゃったじゃないですかただの早とちりでしたけどでも病院にいる人たちにとっては勘違いとかじゃなくて現実のことなんですよね そう思ったら気持ちを引き締めなきゃって思って確かに普段のお仕事とは違った心構えが必要かもしれませんわファンの方々とは勝手も違ってくるでしょうしそれは助かりますわ病院の方々との交流も イベント成功のための大事な下準備になるはずです心を込めて歌えば気持ちは通じますそれはきっといつものお仕事と変わりまへんそのためにもまずはみんなとお近づきになるところからですね一歩ずつ進めていきましょうだな みんなの心に響くようなライブにしてイベントを成功させるぞわかりました力を合わせて頑張りましょう 幸せはプロデューサーに任せて、うちらは病棟の見学でいいんだよな。<笑>はい、よろしくお願いします。それじゃあ、私たちは病棟に行きましょうか？スタッフファンの邪魔にはならへんよ。気いつけてイベントの宣伝頑張りましょう。 盛り上がってるな期待されてるの感じるぞいえいえそれじゃあもったいないですせっかくの機会ですしちゃんと挨拶したかって今日は時間に余裕もありますさかいイベントのことだけやのうて いろんなおしゃべりを楽しみましょうはい、島村うずきですみんなに笑顔を届けられるように精一杯頑張りますね たまに私もびっくりするような意外なお仕事があったりしますでもそういうのも刺激があって楽しいんですよ って言ったら、看護師さんに怒られるのではありませんのきっかけは、思いがけないところにありますさかい幸せって思ってくれはるならうちらも来たかいがありましたいそうですわね<笑>本番のイベントも ぜひ見に来てくださいましうちらのことを知ってるのかそんなに有名人になってたのか 私たちの応援で元気になってくれたら嬉しいです暗い気持ちなんてうちらが吹っ飛ばしてやるからなイベント楽しみにしててくれよ 気にしなくて大丈夫だぞわかります事務所にもおしゃれな人がいっぱいいてすっごく勉強になりますしはいこちらこそ みんなが応援してくれる気持ちも伝わってきましたようずきさんも私たちもとっても人気者ですわねこない期待しててくれはるならイベント本番も盛り上がりそうや。 この調子で病院のみんなにイベントの宣伝をしましょうああなたもよかったらこっちでお話しを。 うちらのことを見てはったみあたいすこ見てこかけよう思うとったんやけど人見知りな方なのかもしれませんわねでもご挨拶くらいはしておきたいですわおいみんなプロデューサーの打ち合わせ終わったからそろそろうちらも帰る時間みたいだぞ。 <音楽>すみません私たちももっとお話ししたかったけどあとのお楽しみはイベントまでとっておきましょう<音楽>プロデューサー班を待たせたらあきまへんしそろそろおいとまいたしまひょかわかりましたそれじゃあ失礼します のライブ、病院の中のどこでも見られるってことか病院の中でライブビューイングって感じかなうんやるなプロデューサーよかったです歩くのが大変って人もいたからどうするんだろうって気になってたんですよ 病気や怪我で大変な人にこそ元気を届けたいですからちゃんと見てもらえるなら安心ですまさに病院が一丸となってのイベントですわねますます失敗は許されませんわほなうちらもしっかりレッスンして準備万端で い, いかなあ飽きまへんなあうずきはんもよろしゅうたのんます 私も頑張りますようずきさん、どうしましたのあらあそこにいるのは<音楽>先ほどの女の子ですわね一人きりでいるようですけれどですよね どうしたんだろうって気になっちゃってそれなら声をかけるチャンスですわねプロデューサー様もたちは少し待っていてくださいまし。 歌わサてイらいさつまがりさせてもろうてます今日はイベントの宣伝をしてたんですって言っても病院の皆さんとおしゃべりしてただけなんですけど<笑><笑>皆さんが応援してくれていて私たちにとっても励みになりましたわ。 と会場で見る以外にも病室のテレビでも映してくれるらしいですすごいですよねでもやっぱりおすすめは生で見るライブですわお時間がありましたらぜひ会場に来てくださいまし何か。 事情がありますのよろしければ聞かせていただけませんことマもかあんまし踏み入ったことを聞くんでですがせっかくの機会ですのに。 ごごめんなさい<音声>そそうですか。 次に応援の言葉はちゃんと受け取っておきますさかい3人とも誰と話してたんだっていうかどうしたなんか元気ないようなえっと患者の方とお話しをして応援の言葉もいただいたのですけれどその。 ちょっと事情があってだいぶは見ないつもりだって言われちゃって事情って何か病気がとか歓迎してもらてますけどやっぱしここは病院やさかいどうにもなれへん事情の人もいやりますわ分かっていますわ それでも残念だとは思いますしできれば見に来てほしいと思うのは当然のことでしょ<笑>そうですわねあの方がファンになってくれるかは分かりませんけれど私たちにできることはまだあるはずですわ。 ももかちゃんそうですよね私ももっと頑張って気持ちを伝えてみせますせやねうちらもできる限りのことはやってみまひょ ことでちょっと確認したくてウズキたちなら確か今日は病院に出かけてるって聞いたぞあそうでしたか病院いってことはこの間のことですかね複雑な事情の人がいるって多分そうだと思うけど3人ともちょっと元気なかったし。 気になるな。はい、また来ちゃいました。今日も元気いっぱいですね。<音声>まあ助かります。 みたいに答えて、最高のステージを見せんとなでも今日はもう一つ用事がありますの会いたい方がいてあっそういえばお名前を聞いていませんでしたわここにいる患者さんなんですけど知りませんか女の子で、で、背はこれくらいで髪型が わたくしたちあなたのことを探していましたのよもしお時間があればお話をさせていただきたいのですがいかがでしょう<音声>えっ 皆さん期待してくれはって嬉しい限りどすうちらの方も着々と準備を進めてます、ね、でも今日は宣伝もありますけどあなたに会えればって思って来たんですよもちろんですファンののために頑張るのが 私たちアイドルですからはいファンになってくれるかもしれない人ですよ病気でつらい思いをしているのは分かりますわですが私たちはそんな方にこそ元気を届けたいんです私たちにできることは。 何かないのでしょうかそれは確かにその通りですけどこの病院には治療のためにいはるんやろ ように気持ちを込めて与えますわ。 出てしもたみたいでわ<笑>かりました大事なことを話してくれておきにほなうちらはそろそろ帰りましょか ですね、どうにかならないんでしょうか病気を治すんはお医者さんの仕事うちらにはその応援くらいしかできまへんその応援も押し付けるみたいな形になってもうたらかえって重荷 に, になってしまいまえ押し付けだなんてそんなつもりではありませんわ ただ私はあの方を助けたくてすんまへ言い方が悪かったかもでもあの子の言う通りうちらの役目はイベントを成功させることですやろ一つのことにこだわりすぎてお仕事自体がおろそかになってまうなんてことは。 アイドルとしてそれだけはあってはなりませんものですが私今回のイベントの話を聞いてライブで歌う曲を聞いて思ったんです寒い中で辛い思いをしている人がいることそしてそんな人たちにぬくもりを届けたいって。 アイドルになった私たちにならきっとそれができるって思いましたでもあの子には届かないんでしょうか い, いえ決めつけるにはまだ早いでしょう何かいい方法があるかもしれませんだってあの方はおっしゃいましたもの歌が好きだったと <笑>すみませんうずきさんがまだ来てないみたいでもしかして一人で病院にでも私たちに黙ってなんてことはありませんわよね<笑>すみません遅くなります すみません次は気をつけますありがとうございました2人とも大丈夫か調子が悪いって感じには見えなかったけどゆっくり休んだ方がいいぞ もうイベント本番も近いですし何かあったら大変ですお気遣い感謝いたしますわでも心配というかどうしても考えてしまってやっぱしあの子のこと 切り替えてレッスンに臨んだつもりでしたけれど難しいですわね私もです昨夜は考え事してたらあまり眠れなくて気持ちはわかりますけどこればっかしはうちらの力やと難しいと思いますあの子のことは置いておいて まずはライブを成功させることを考えなあ飽きまへんそんなあの方を悲しませたままでいいんですのでもこのままやとあの子以外のみんなまでがっかりさせてまうかもしれまへんそれでもええの今日みたいなことが本番でもあったら。 とくしいひんことになってまうしわかっていますけどひとりとみんなどちらかを選ぶようなこと自体あもうちょっと待ったふたりとも落ち着いてくれよみみれちゃん うちらがわかんないことで話し進められても困るってば何かあったならうちらにも教えてくれよそうですよ私たちも同じお仕事を頑張る仲間じゃないですかすんまへんプライベートな話やしあんまし広めることやないと思ってたけどこのままじゃ イベント本番に響いちゃいますからねその実は病院でそんなことがあったんですね元気にしてあげたいけど歌は聴いてくれないかうん首根っこつかんで連れてくるとかじゃダメなのか 病気の人相手には乱暴すぎるかと い, いえ病気じゃなくてもダメでしょうけどでもそいつも本当は仲間外れになんかなりたくないんだろ自分から一匹オオカミになるのと仲間外れにされるのは全然違うしだったら引っ張ってでも仲間に入れてやらなきゃだ私も そんんんんなななな話を聞いいいたたら見ないふりなんててでできませんなんとかしてあげたいですみんなに元気を届けるために行くんですからその人も元気にできてこそイベント成功ですよ確かにそれができれば文句なしやけどさえさんはやっぱりライブに集中しなきゃって思いますか 別にうちも反対してるつもりはありまへんライブを見てもらえるならそれが一番のすでもステージで立派な姿を見せるんがアイドルの務めそれができひんかったらもっとたくさんの人を悲しませてまいますしうう が痛 い, いですだったらさそいつが笑顔になれてレッスンの邪魔にもならないような何かをみんなで考えればいいんだろう。ももかたちだけじゃ大変だろうけどうちらも一緒なら絶対大丈夫だ私も頑張って考えます私たちの力で病院の人みんなを笑顔にしましょう イレイちちゃゃん、ゆうきちゃん、ありがとうございますそれじゃあさっそく行くかイベント本番まであまり時間ないし急がないと行くってどこへですの言っただろみんなで考えるってならあいつだって一緒だ というわけで、プロデューサーさんからも意見を聞きたくてですよね歌の代わりに何かプレゼントをとか考えたんですけど凝ったものは用意できないかな プロデュまーーありがとうございますファンの心にずーっと<笑>せやねうちらにはそれができますさかいあの子にも届けてみせますえ冬の寒さの中でも確かなぬくもりを。 なんだせまた勝手に散歩してるー言うて看護師さんが心配してはりましたえまだちょっと寒いですけど外にいても大丈夫なんですか 私たちもステージに立って精一杯歌いますだからあはいそれも分かってます正直残念ですけどライブはいつだってその時その時だけのものですからでもどんな人にもそれぞれの事情がありますよね どんな歌だって無理に聞かせるんじゃ意味がないです改めてて謝罪をささせてくださいましあなたの心に何度も踏み込んで辛い思いをさせてしまったでしょうから<笑>いいえ謝りに来ただけではありません今日はあなたに 渡すすもののがありますの冬の寒さに震えている人々にぬくもりを届けるそれがうちらの役目だすそのためにレッスンして準備を整えてきましたでも歌だけやと伝われへん思いもあるしてやから代わりのもんを。 用意しましたえ冬の妖精たちからのあなたへの特別な贈り物さあ受け取っておくれやす<笑>私たちの思いを詰め込んで作ったあなた専用のプレゼントですわ。 見てください喜んでもらえたら嬉しいです<笑>見ての通り私たちの特別なライブの招待券ですのよ<笑>もちろんお題はいただきませんわ。 やるかは決ままってませんだってそのライブはあなたが私たちの歌を聴きたくなった時に開催するものですからプロデューサーうちらの提案聞いておくれやすみんなで相談して決めたんです今はまだ 私たちの歌を聴いてくれないあの子のために約束をしましょうって今がダメならいつかの未来にですわ将来私たちのライブを開いてあの方を招待したいのですだって私たちはこれから先もアイドルとしてたくさんの人に夢を与え続けるのですもの 正直一人のファンを い, いえまだファンですらない人を特別扱いするなんてアイドルとして褒められることやないうちはそう思ってましたでもやっぱしうちの心にもあるんですあの子に届けて。 寒さや苦しみを和らげてあげたいそんなぬくもりが私たちはいろんなお仕事をしてきましたいろんな場所でたくさんの人に夢を届けてアイドルってすごいなって思うんですだから信じてるんです自分たちのこともファンのみんなのことも 私たちは信じますあなたの病気がいつか良くなって歌を聴いたり歌ったりできるようになるってそうなったら私たちに会いに来てください心があったかくなる素敵な歌を送りますから<笑> 気になさらず待っているファンがいるならアイドルはいつだって全力ですものそれにファンの皆さんのことも信じていますのアイドルにとってファンの応援は力の源ですわライブはいつだって一期一会でも 実はまためぐってきますうちらがまためぐりあえたらそん時は「また会えたね」って明るく笑い合いましょうそのチケットはそんな約束の証だす。 皆さーんイベントの準備が始まってるのでそろそろ会場に来てくださいまあもうそんな時間でしたのね待っていてくれる皆さんのためにも頑張らないとはいうズキたちのプレゼントちゃんと受け取ってもらえたんだなうん<笑>これなら安心だ <笑>心配はいりませんでしたわ思いは伝わると信じているからこそ私たちは歌うのですものほなうちらはライブがあります世界また後で挨拶させておくれやす けどみんなでそれぞれ花を選んだらすごい色の花束になっちゃってへえゆうきの友達って面白いやつ多そうだなはい花束もみんならしい色になったねって先輩喜んでました。 といっぱいおるの？手紙わかった。ファンレターだな。大正解ですわ。あの病院の方々から届きましたのよ。こ<音楽>んなにいっぱい来たんですか？こうして形になると改めて感じますね。みんなに元気をあげられたんだって。 それはもう手紙の字も元気いっぱいですこっちにはうちらの似顔絵も書いてありますおおかわいいまあうちとしてはもっと怖くてかっこいい感じのほうが好みだけどそうは言うてもミレー班イベントの後も 小さい子たちにぎょうさん懐かれてましたやろそれはあれだちびっ子たちの期待に応えるのもうつわが大きいボスの証だからな私も早く元気になってゆうきちゃんみたいにいっぱい走りたいですってあうれしいなあ。 おさんた届いていますわあれから病棟が一段と明るくなったとそれは良かったです怪我も病気もしっかり治すには本人の元気が大事ですから気がめいっちゃうことがあっても前向きに頑張れるようにこれからも応援していきたいですね 私も同じ気持ちですあそういえばあの方は大丈夫、ちゃんと見つけましたよほらあの子からもファンレターが届いてました<笑>綺麗で丁寧な字ですねとっても優しい感じがしますそれで何て書いてあります はい、読んでみますね。えっとアイドルの皆さん、お元気ですか今回は素敵なステージをありがとうございました。<音楽><音楽> みなさんのぬくもりに救われたパンより よかったな話を聞いたときはどうなるかと思ったけどみんななら大丈夫って信じてたぞ冬の寒さを乗り越えるぬくもりをくれる歌イベントのテーマも達成できましたね<笑>私たちにとっても同じですわ。 今回のお仕事では皆さんからも元気をもらいましたものあなたの手を取ることを諦めないでよかった<笑>自分を誇りに思いますわほなうちらも負けていられまへんなあの子とまた会えた時に今よりもっと輝く姿を見せられるよ 頑張りまよかうちらならきっともっとたくさんの人を笑顔にできるって教えてもらえましたさかいはいいつかの未来はきっと来ますからね私たちの温かい笑顔はもっとたくさんの人に届けましょう